皆様、こんにちは。考えいたします。いらっしゃいませ。あの、こういう動画には、あの、グランドセーブオート4とグランドセーブオート4の DRC を、あの、日本語化する方法を見せたいと思います。どうぞよろしければお楽しみくださいませ。私の日本語は、えー、まだまだ正しくて、あの、えー、よく説明できるかどうかわかりませんですけれども、よろしくお願い申し上げます。ではですね、あの、なんかお知らせがございます。 なんか私を持っているバーゲームバージョンは、スティンバージョンではなく、あの海賊バージョンなのです。私は海賊版、外国版的なゲームを持っておりますので、あのこういうウェブページの、えっと、説明を読んでやりました。日本語になりました、私のゲームですね。でも、えっと、バースティーンバージョン方法がございますけれども、私はスティン版を持っておりませんので、こういうベーション、ね、やりませんでした。 私はなんか 海, 海外パッケージ版を、えー、やりたいと思いますね。それは一つ、なんか大事なお知らせ、えー、だと思います。では、私の一回であのなんかゲームを開いちゃって、私他の言語にある、えー、のことをあの見せたいと思います。 なんか視聴者様がご覧になれるようにあのこれはなんか外国的な言語ですね。これがスペイン語なのです。普通にはね、あのー、言語を変更する方法はなんかオプションズに行っての、えー、ディスプレイに、えー、行って選択してあの言語のオプションがございます。 g u a g e レゲン語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語ですね。普通にはなんかこういう5つ言語がございます。ですが残念ながら日本語がないですよね。あとはね、あのー、グランドセーボート4の DLC エピソードオフリバーティシティという DLC を開いて、なんか他の言語にあるを見せたいと思います。 視聴者様がご覧になれるようにこれはなんかアルファベットで他の言語であるわけですね OK これはなんか、えっと、グランドセーバート4の DLC ですね2つグランドセーバートザ・ロスト・アンダムドとグランドセーバートザ・ブラード・オブ・ゲイトニットう d l c d l c なんか同じように、あのなんかオプションに行って、えーと、ディスプレイに行って、えー、言語を、えー、変更することができます。英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語とあの、こういう、えー、次の DLC の, あのオプションに行って、ディスプレイに行ってあの、言語を変更することができます。普通には。でも残念ながら日本語 で, ではないですね。 では日本語、日本語化するかどうか、日本語に、えー、変更する方法を見せたいと思います。え必要なものは、えーえー、必要なことがありますですね。まず、あの視聴者様の、えー、とパソコンのあーアーキテクチャを、えー、と確認しなければなりませんと思います。では、あのなんか普通のなんかどこかの、えー、フォルダを開いて、例えばですね、 あの例えば、こっちに開いて、あのかこっちに、こういうパソコン、私のパソコン の, の右クリックをして、あのプロペリティを選択することです。では、こっちに、あのなんか、えっと、なんかシステムとプロセッサーのアーキテクチャを、えー、表示されています。私のシステムは、あの64ビットと、 私のプロセッサーは64ビットのことなのです。えっと、ですので、私の64ビットの、えっと、方法を見せたいと思います。えっと、視聴者様のシステムはあの32ビット、32ビットでございましたら、えっと、うん、他, の他の方法に な, るになるんでしょう。ですので、あの、 シ ス, テムプロえっと、システムのアーキテクチャはあー必要なのです。これを確認しなければなりません。では、それは一つですね。二つは、ディコンプレッシャー的な、えー、ソフトが、えー、必要なのです。私は Windar を持っていますけれども、なんかもしこれ、えー、視聴者様がこれをなかったらなんか無料的なプログラムが必要になります。 これは、えー、7zip、7zip というソフトワーですね。では、あのダウンロードしちゃったのであの、インストールすることができます。えっと、これは、えっとあ、他の必要なことは、あのダウンロードファウルにしてあの、右クリック、右クリックして、プロペティに行って、あのこういうアンロック、アンロックあのか、ブロックしないように、あのこういう、えー、オプションをクリックして、 アプライと OK を必要なのです。なんか右クリックとプロペ p ティとアンロックアンロックを選択してあの、こういうオプションをアプライして OK になります。そ、ね、れは必要だと思います。ではちょっとこっちに、えっと、これを開いてインストールいたします。ですね。いや、インストールいたしました。 これはなんかクロスですね。なんかもう終了です。えー、それは、そうですね。あの、それはなんかお知らせですよね。では、えっ、ー、と、日本語、えっ、ー、と、ファイルが必要なのですね。あの、こういうページがございますので、なんかこういうページを、えっ、ー、と、動画説明に書かれて、えー、書いておきます。ね。こっちに、これで、あの、こっちにクリックして、なんかダウンロード、ダウンロードサイトでいけます。 ではなんか緑、こういう緑バタンを押してダウンロードを始まります。これですね、こういうファイル。GTA4、これですね。あとですね、あの、えー、2つの次のウェブサイトを、えっ、ー、と、こっち、こういうリンクがございますので、こっちにクリックして、 えっと、ダウンロード、ダウンロードする、えー、しなければなりませんとは、なんかこっち、なんか日本語か、えー、GXT141221。それをクリックして、あの、ダウンロード始まります。こういうページで。こっちなんか小さい的なボトンがございますね。こういうダウンロードボタン。これ。これをクリックして、あのー、もう一回、あのー、ウェブサイトを表示されて、こっちダウンロードナウ w こういうダウンロードな、あのー、選択してダウンロードが始まります。これは中日本語か GXT14121 になりましたね。こういうファイル。はい。で、あのー、2つのダウンロードいたしましたので、なんか2つのファイルをクリック、えー、左, 左クリックとプロペリティとアンロックと アップライッ OK。これも、プロペリティ。音楽、アップライッ OK ですね。こっちね、あの、これをよく、えー、読んでくださいませねあ。なんか、これはなんか、えー、海外パッケージ版が、あのなんかゲーム r w i n d o w のアップデートが必要だって、私の持っているゲームは、ただのインストールして、すべてを、えー、と変更しました。変更されました。私はこういう、 こういうステップはやりませんでした。あと、これはエクストラクトしなければなりません。もし WinRAD が な, な, な, なければ、あのなんかこういうファイルを、これは、ファイルタイプは 7z ですので、これは zip ファイルですよね。でも2つの、2つのファイルはなんか 7Zip, 7zip というソフトで開けます。GTA4B1052JP は、 えー、右クリックして7シップを選択してこ っ, にあなんかこっちにエストラクトこっちにクリックしてあの新しいフォルダを、えー、表示されます2つはあのこれなんか日本語か GXT141221 同じようにこっちにエクストラクトですので他の、えー、他のフォルダを表示されます では、もうエストラクトしましたので、一、えー、つのファイルストラクト、エストラクトしたファイルはこれ、えー、GTA4 ですね。ですので、そういう、そういう、そういうフォルダはこっちにありますね。こっち。ですよね。なんか GTA。なんかファイル、なんかもうデンロードしたファイルもいらないですよね。なんか ディリトしてなんかフォルダが残ります。フォルダはあのクリックして、これは GTA4、これは CommonPC ということがありますね。では、これはなんかえっち、と、に残ります他の他のあの。他の窓を開いててあの、インストールした場所へ行ってくださいませ。私のインストール場所はあのパソコン、 私のパソコン、えー、C ディスク、あとは、プログラムファイルと、あの、ブラックボックス、ブラックボックスということをインストールいたしました。私の番、これは私の、私の場合ですね、なんか、えっ、ー、と、視聴者様の、えー、インストール、ゲームをインストールした場所は変わるかもしれません。ブラックボックスと、グランドセーボート4と、えー、 A、EFLC とグランドセーボート4に行きますね。はい。なんダウンロードした、ダウンロードしたグランドセーボートのフォルダに行って、GTA4 に行って、こっちに、ね、同, 同じフォルダがございますね。例えば、こっちにコーモン、こっちもコーモンを開きます。で、t タ、データというフォルダがございます。でクリックして、こっちもフォルダを 開きして、こっちにはなんかフォンツ GDAT というファイルをコピーしてこっちにペーストペーストすれば、えー、しなければなりませんこっちにあの、えっと、ファイルを上書きを、えっと、なさいますかという聞かれますので上書きをしなければなりませんですので上書、えっと、き を, を選択しますこれでコンティニューを、えー コンティニューをボタンを押してください。では、フ、あ、ォ、のー、ンツを変更しました。これは一回戻る。これは一回戻る。次 の, 次のフォルダはテクスト。テクスト。開いてて、japanese.gxt のファイルが、えー、表示されます。こっちもテクスト。これはアメリカン、フレンチ、ジャーマン、イタリアン、スパニ i s h GXT なんか言語がございますよね。 これはよくお聞き、えー、ご注意くださいませ。あの、アメリカンの、アメリカンのファイルをあのリネームしなければなりません。ですので、あのですね、アメリカン GXT というファイルを左、えー、ひ右クリック、右クリックと、えーね、名前を変わります。それはあなんかゼロ、ゼロアメリカン。 イアメリカンに、えー、リネームしなければなりません。もし、あの、えっと、本当に名前を変わりたいんですかと 聞,、えー、聞かれましたら、えっと、はい、えっと承認しな、えー、承認しなければなりませんですね。これはアメリカンではなく、ゼロアメリカンですね。あとはジャパニーズをコピーして、なんか、こっちに、えっと、ダウンロードしたジャパニーズコピーして、こっちに、えー、ペーストしなければなりません。 あともう一回、えー、とコピーしなきゃね。では、えー、ジャパニーズ、ジャパニーズのままではなくアメリカンに、えー、とリネームしなければなりません。ジャパニーズではなくアメリカンですね。では、えっ、ー、と、これはお聞かれますね。あの、えっ、ー、と、これは商人がございまして。では、あの、これは、あの、コンティニューにしますね。なんか、これでなんかもうやりましたんですよね。はい。 次は一回戻ります。一回戻ります。これも終わりました。データとテクストを、えーとえー、と変更されましたですね。もう一回、えー、戻ります。もう一回戻ります。こっちに PC のフォルダがございます。これは開いてください。こっちに PC,、えー、PC フォルダがございます。開いてください。これはテクチャのフォルダ が,、えー、がありますので開いてください。こっちにテクチャーが、えー、テクチャーフォルダがございますので開いてください。では。 こっちに、あの、なんか、これはフ ォ, ンツフォンツをコピーして、こっちにペーストくださいませ。コンティニュなんか、私の番には、フォンツ g w t d というファイルがなかったので、なんか、上書き、上書き必 要, なり必要になりませんでしたね。もし、上書き、上書き、上書きの質問が表 示, 表示されましたら、承認してくださいませね。 なんか、ただのコピーあとですねちょっと な, なかなかのこういうなんか、のただの動くことがやりましたら、ね、あいかコピーしてこっちにペーストしなきゃ、えー、しなきゃね2回も戻りもう、これでなんか、グランドセイボートの全てやりましたグランドセイボートというゲームですねあと最後には あと、えー、システムでレジストリを変更しなければなりません。これはお気を付けくださいませ。よく、あのよくを、それはご注意して、もしレジストリを変更すれば失敗しましたら、なんかシステムは、えー、破滅するかもしれませんですよね。これはやりました。これをやりました。これは、えっ、ー、と、ステップの2つですね。 最後には、これをレジストリー。あ、あと、これをもうやりましたんですねあの。アメリカンとジャパンのリネーム。名前変更で、ね。最後にはこれですよね。ですので、なんかさっき、さっきに、えー、申し上げましたようにあの、システム、システムアーキテクチャーを必要になります。私は64ビット シ, システムの、えー、方法をやります。ですね。ですので、あの、 こっちになんか検索すれば r -U -N run なんかをえ変化してこれをこういうえエジェクトなんかこれは開く的なソフトを開いててねでは r e h e d i t それを書いて re-g-e-d-i-t -D を検索してそれは OK を押して、なんか、承認しなければなりません。はい。では、これを開いてて、あのー、あのー、なんかこういう、こういう場所へ行かなければなりません。もし32ビットがございましたら、こういう場所に行かなければなりません。私のシステムは、えー、64、64ビットですので、こういう場所に行きます。では、あのー、HK ローカルマシンに行きます。 ローカルマシンはこれですね。これ。ローカルマシン。これ。で、次はソフトウェア。ソフトウェア。これですね。これ。次は、えー、これ。あの、これを、ウォー、ウォー、63にノードを、えー、見つかなければなりません。これ。ですね。これ。ロックスターゲームズ。 ロックスターゲームズ、これですねグランド。いや、ロックスターゲームズは、こういうフォルダがございましたね。で、グランドセーボート4。グランドセーボート4は、こっちにあります。こっち。グランドセーボート4。で、こっちには、あの、かえー、ファイルを、えっ、ー、と、がありましたら、インストールランというファイルを見つかなければなりません。私の場合にはなかったので、あの新しく、 ファイルを作らなければなりませんですね。えっと、視聴者様が、えー、ご覧になれるように、えー、私の場合には、こういうインスタルラングがないので、新しく、えっと、新しいファイルを作りますな。なんか、白い、白いところには、クリックして、右クリックして、新しい。これは、なんか二つ、えー、2つのオプション。チェーン チェーンバリュー、チェーンバリューを、あのー、選択してください。で、えー、名前はインスタルラング。インスタールラング。なんかこういう文字は必要なのですね。これはインスタルラングではなくこれが必要なのね。1の1回で。インスタルラング。はい です、ね、なんか全てはなんか赤い的なファイルですね。赤い、赤い、赤い、赤い赤いですね。なんか赤い AB というアイコンがございますので、それをご注意ください。では、これを開いていって、ダブルキックで、入力、入力はなんか1041になりますね。では、それで、レジストリ編集をえー終わりました。 ではゲームを開いてって、あのー、日本語ではなければなりません。ちょっと確認しよう。なんか視聴者様がなんかご覧になれるようになんか日本語になっちゃったゲームのことをオプションに行ってディスプレイに行って言語の選択はなんか消えちゃったけれどももう日本語を、あのー、になりましたんですね。 字幕を表示されるように、これをオンにしますね。オフではなくオンですね。なんか字幕を、あの、キャラクターが話しているときに、なんか字幕を付けられなければなりません。では、これで終了です。なんかグランドセーブと、なんかメインゲーム、えー、日本語で終了しました。ですかね。なんか、えー、一番、一番大切なのは、こういうインスタグランゴえっ、ー、と、レディストリーのこと、 レジストリーにやったことですね。もしこれを、えー、インスタロランはなんかこういうインフォーメーション、なんかこういう情報がなければあのゲームを開くときになんか日本語で表示されていません確実がございます。ご覧になれるようにあのこれがなんかちょっともう一回アルファベットになりました。ですのでレジストリーを変更しなければなりません。 ですが、これようになっちゃってるね。あの、価格変わっているって感じですね。日本語ではないのでね。こっち、こっち、ちょっとねか、なんかね、変わりましたって感じかな。はい。ですので、あの、こういう、あの、レジストリ、レジストリ、あーやったことに、なんかこれに必要になります。1041はい。 OK。次には、なんか、エピソードの、エピソード from Liberty City を変更しなければなりません。日本語に。なんか、方法はなんとなく似ていますので、ね。もう一回日本語になっちゃったんですね。なんか、ご覧になれるように、えっと、レジストリ編集が必要なのです。 終了です。はい。あとはね、あのエピソードフローリバルティシティをやります。ね。なんか方法はなんとなく、えー、同じなのです。まあ、これなんか、こういうウェブページでなんかメインゲームを、えー、日本語、日本語化する方法です。次のページは、エピソードフローリバルティシティという、あの、という説明が書かれています。あの、日本語か、OK ちょっと待ってくださいね。 こういうためにですね、あの、なんか、これはゲーム、ゲームインスタル、インスールしたゲームの場所。これはダウンロードし、ダウンロードした場所。えー、っとですね、こういうを、あの、日本語か GXT のエクストラクトしましたので、これも必要なんてない。えー、っと、こういうフォルダはエクストラクトしました。残念ながら、残念ながら私のパソコンには、日本語ではないので、なんか文字がなんか変われています。ご覧になれるように。 普通にはこれは日本語的な文字ですので、あの私のパソコンは日本語ではないので、あのなんか文字が変わっています。でも全然大丈夫と思います。なんかフォルダを開いてて、たくさんフォルダがございます。えー、と最初のフォルダは開いてて、こういう真ん中日本語文字ですねこれ。でも私のパソコンには文字が変わっていますあのこういう。こういうファイルがございます。 あの、これを見て、あの、これを見て、あの、エピソード from Everty City のレジストリーところに、えー、編集しなければなりません。もう一回ですね。ですので、あの、えっと、視聴者様のシステムのアルケチャクチャを、えー、と覚えていて、どれが、どれほどを、あの、クリックします。左クリックと、私の60秒ビットですので、これを EFLC なんかもあのえっとグランダーセボート4というゲームも日本語になりましたですのでこういう2つのえっとこういう2つの、えー、ファイルが必要なんてない必要な必要なのは EFLC というファイルですねあとこれ64四ービット64ユービットですのであのえっと左クリックしてエディットなんか編集を 選択してください。では、こういうところに行かなければなりません。ですね。ですので、いきますか。もう一回、あのー、検索特に RUN を開いてて、こっちを選択してください。こういう、えー、ソフトウェアで、もう一回、レヘリット REGE DID, レヘリット。もう一回、はい。では、こっちにありますね。では、もう一回、HD グローカルマシーン。これですね。ローカルマシーン。次はソフトウェア。ソフトウェア。次は、えっと、こういうフォルダを見つかなきゃ。これですね。こういうフォルダ。これ。 書いてて、ロ r クスターゲームズロ s クスターゲームズはいで EFRC 今回はグランドセーブオと読んではなく EFRC というフォルダーですねこっちはあのもう一回インスタルラン グ, ラングインスタルラングを、えっと、作らなければなりませんというそういうファイルではこっちの白場所にクリックして新しいチェーンバリュー ともう一回インスタールインスタール文字ラングで情報はもう一回1041にならなければなりませんそれは一つですねそれで終了ですレジストリー編集こっちであのカダウンロードしたフォルダはもう一回 戻ってくださいこっちのところにはあなんかゲームインストール場所へ行ってくださいませ。私の場合にはブラックボックスグランドセーボート 4EFRC と EFRC というフォルダを開いてください。こっちにね、こういうフォルダが必要ないですね。なんかこれはグランドセーボート4というゲームを、えっと 日本語ファイルがございますので、もうやりましたので必要なんてない。これは tbogt ですね。tbogt を開いてください。こっちも tbogt があるはずですので開いてください。では、これはアメリカンですね。でも、こっちアメリカンを見つかなきゃ。これは common ですね。common のフォルダを開いてって、これは text のフォルダを開いてって、これを見つけます。もう一回。 もう一回、あのこういうアメリカンオリジナルのアメリカのをレイアメリカににレネームして承認して、コピーしてこっちに、ペイストですねもう一回戻りますもう一回戻りますもう一回戻ります、こっちにもう一回戻りますでは、次は TRAD のフォルダを開いててアメリカのを見つけます TRAD を開いてて c o m に行って あの、テクストに行って、これを見つけます。普通にはこれを見つけます。ですので、これは、こういうアメリカンの、えっと、オリジナルゲームのアメリカンの、ゼロアメリカンのレーネームして、承認して、こういうアメリカン、なんかダウンロードしたアメリカンをコピーして、なんかゲームをインスタルフォルダにペーストして、コンティニューして、あのもう、コピーとしました。 すべ て, てのステップをコールいたしましたのであの、こういうサイトのですね。では、EFRC を開きましょう。<音楽>これは、えー、英語になっちゃったので、全然大 丈, 夫大丈夫と思いますね。はい。では、 あの、これはちょっと英語になっているんですけれども、なんか、えっと、ディスプレイに行っちゃって、なんか言語、言語、言語を変更するオプションがないですね。なくなりました。なんか日本語、日本語になりました。証拠です。言語を選択の、選択のはで き, できませんので、ですね。次の、グランドセーブーとゲートに行っちゃって、これはオプションに行って、なんかディスプレイに、 あの言語変 更, す 変, 更変更オプションないですので、日本語になっちゃったかもしれません。では、あのちょっ と, あの、えっとえー、っとゲームをスタートして、 I really fucking. すいません。 About shit,、too. seriously, I just a warner. Stars first. Oh, shit never is first. No, my dad is first. Excuse me. oh, <笑><笑>このバカ女がって<笑>、まあ一回面白いになっちゃったでは。 これであのですねあの、日本語、日本語になりましたんですね。ちょっと長くなりましたんですけれども、説明には。えー、では、これで終了です。ではですね、こういう辺であの、日本語になりました。えー、もしご 質, 問ご質問がございましたら、どうぞコメントでお書きくださいませ。あの、できる限り、えー 私はなんか手 伝, わせて手伝わせていただきたいと思います。なかなかめんどさくなりましたんですよね。では、あの、こういう、こういう動画は、あの、グランドセーブボート4とグランドセーブボート4エピソードオブリバルティシティーという DLC を日本語化する方法を、えー、でした。ご覧になっ て, い た, だ い, ていただいて誠にありがとうございます。あこと、えっ、ー、と、他の時、えー、他の動画に会いましょう。また会日までご機嫌をよーみ様ありがとうございます。じゃあねー。